は気持ちいいぞい初業無情だね無効成常の間違いじゃねえのかどんな雑建築してたんだよというわけで正体不明の収益化はがしに合うので効果音のレイヤー数を減らしてお送りしますお天板がガラスじゃないぞ賢いなどうせ割れるって学なんだか引き込まれどの道割れるんじゃねえか この中の誰が持ち上げる際にねじり方向へ力を加えたのか口論になって友情にも亀裂が入るんだなそもそもなぜ一番薄いグレードを選んだのか軽くて持ち運びがちょっと楽でもちょっと安くても割れたら意味ないぞ瞬間接着剤で付け直しておこうぜ表面だけ取り繕うのは社会人諸君には得意だろう令和の時代退職代行カードがありますからね客先でなんかぶっ壊したって仕事の運転中に当て逃げしたってリセットは簡単 唐突なアホ呼ばわりは草さおっと今車出すのはまずいのではではしごって21世紀に値しない道具だよな今トレイが追加されましたねマイバッハのシャンペンホルダーみたいにいい具合に固定してくれよ何がひどいかって配膳ロボイカのアルバイトっていう構図になってることさ 遠心力なんて概念、なかったんやほう、手間がかかってそうなり力がが無能すぎて使い物にならないスタッフを、最後の配送に回すな、全部壊されるぞ。これはうん、重心が偏ってたのかな、知識と認知が偏ってる人が、なんか言ってる。これは興味深いですな、ラダーフレームに、どうボディをかぶせたか、構成素材の違いまで考察できそうだ。逆にラダーを片方かけ忘れた状態で、 新車を下ろす自動車メーカーな。微妙に傷ついてんの草。未使用車専門店に売ったれ。フリンカーセックスに使われた車両も、何ミンがうんこ漏らした車両も、子供が下ボ吐いた車両も中古市場には流れてくる。布シートに染み込んでんぞ買った後に5万円くらい払って、シートカバーつければ平気平気。取り付けがクソ大変らしいけど。ファブリックシートのカバーなんかより、ヒューマンエラーのカバーを考えてくれ。 歌のカバーみたいに同じ失敗をみんなでやってますやん。熱血教師、無気力な令和世代には響くのだろうか。逆立ちしたっていい人生を送れる気がしない。みんなそう思ってる。 おい待て何してんねん。痛そうに苦しむ系の描写って収益化通らないことがあるんですよ。どこの花瓶を持ってきてるんだ。まさか、瓶の本体に、そのままラベル貼っておったのかアマゾンの、このラベルはきれいに剥がせますってやつ。剥がさずにそのまま使いそう。ドレッシングとかオリーブオイルを新調した時、毎回毎回内側の線を開けるの忘れてて、出てこねえってなりそう。吸盤の固定は静かに引っ放る娘のほとんどに確実性なし。鎖の強度は一番弱いところで決まるって、ひろゆき 最新タイトルに入れてただろざっと見た感じ15本くらいあったんだけど酔ってんの自分に酔ってんの ?TikTok やとりあえず袋ぬぐ系芸人のノリ ヤシの実くらい墜落させときゃよかったのに、はしごを押さえる手を離すから、なんだこれ草さ。DIY のリアルですよね。私もブレーキメンテナンスしたら、指がダストで詰まって、爪切りで切りすぎて、今深爪状態です。なんで DIY って、ネットであんな流行ってるんだろうな。道具代が高くて毎回クソゴミクソだるくて、よほど好きじゃないと元取れないのに。今飲みましたよね。DIY 配管工で、一歩間違えたらうんこ水を浴びるところでしたよ。 まあ防杯観光のマリオだって溶岩だったり毒の海にダイブしてるからピーチ姫を助け出す英雄に見えて何度誘拐されても対策しないものそれを言ったらアンパンマンなんか悪役は無条件に悪だから正義側ならぶん殴っても何してもいいっていう低 i q 教育だからなサムスン製のスマホは燃えるからという理由で韓国製の電子部品が入ったアップル製のスマホを使っているタイプなあ水が流れてる中で切断するんだな 水が流れてるまま作業するとかいう外界みたいなことしてるからでしょうよ。オペ中の些細なミスにより、患者の超絶大事な血管をぶった切ってしまって、患者死亡。スパッと死にますね。 というか、捕まってるだけかと思いきや、横転しないように抑えてたのか。話した瞬間に横転したぞ、自分のせいにされそうだな。第一発見者になるくらいなら、他人なんて見殺しにするのが正解だとか言えない。第一発見者になってる時点ですでに死んでるので、できることはない。脈を測るために首に指を当ててしまい。 その時の指紋のせいで自分が殺人事件の加害者にされるんじゃないかと怯えながら過ごす人生が始まるやってもない悪事に罪悪感を感じるのなんかの障害かもしれんぜ痛いというか人間の感情とかいう何の合理も介在しない魔境がちょっと変な方に触れただけで障害呼ばわりすんな な, なんでこうなるの何のために勉強するの あのさあ窓が開かないかもとか、ちょっとは考えてよ。設計した人もダメ、石材を選んだ人もダメ、現場で作業してる人もダメ。 現場での失敗動画がメインなのに、指示する側にも明確な落ち度がある、珍しい方の事例ですな。と入っても、管理体制のガバさを指摘しようとして、やっぱりキリがなくてやめるレベルで、現状はひどい。怒る気力も怒らないというやつですな。クソガキ相手にいつもキレてた学校の先生、今振り返っても、無駄すぎクソアロタ。まあ一昔前の芸能人の不倫に続き、ネットニュースの炎上系案件なんかまさに、意味のないことにキレる実例だけどな。そういえばバーテンダーのシェイクしてるカップ。 ってて隙間から溢れれれこないんですね私のの空気入れはエアー漏れまくってるのにあ、これ、救助ヘリで引っ張り上げようとしたら、70代くらいの女性がむっちゃクルクルされたやつやん。救助されておきながら、訴訟していいレベルだと思うでしょう実際に体調不良か何かで、賠償金請求してた気がする。風にぶたれただと風で学校を休んだこともないのに。それ明らかに風邪でも、気にせず言ってるだけだよね バカは風邪ひかないの正体だよねおい荷物の扱いが適当じゃねえかガチの方の底辺かもすぐもん仕事なんて適当でいいって言って分かりきった顔してネットに書いてる人の正体答えを言いますよ私は子供の頃から自分の仕事を真面目にやってた唐突なおむすびコロリンどうしようもないほど無情な現実が重なることもあるそういう場合に限って自分のうっかりミスが原因だったりしてね もうちょっとさ、ガラスの扱い考えろよ。おっさんの不注意を責めないであげて。何してるんだ草ただ壊すだけなら簡単なんだよ。制御するのが一番難しいわけで、バカ力ってやつだな。なお、バカだし力もない人は、うん、どうしたらいいんだろうね。うわぁ、お前何したんだよ。水が溢れまくってるじゃねえか。第一発見者はクソって、ついさっき話したばっかりなのに。 結局は誰が悪いかじゃなくて誰が悪いように見えるか悪いってことにして周りが納得するかこれで決まるんだなそうやって悪者にされた人にしか社会の人間全員死ねっていうあの気持ちはわからないせめてさ加害者にやり返せよな殺したことそのものよりも不適切な相手を対象にしたことの方が私的にはありえないまあ、たブレーキかけ忘れてやがるぜ Amazon が EV 配送版を特注で作ったが電動パーキングブレーキは確定だな そもそも坂道発進するわけでもないのに、オートマにパーキングブレーキなんかついてるのが悪い。 人間の運転意識はそんなに高くないそれもそうなのだがなんであんな場所に電柱があるんだよ教えはどうなってんだ教えはむしろ渋滞しまくる人こうのように誰かしらぶつけて倒してくれた方が世のため人のためってもんでしょうああせっかくの四駆が重すぎてタイヤグリップで支えきれなくて勾配に流されるだけの存在になってしまったそこでジムニーなのだが高速性能や快適性ショートホイールベースゆえのスピンのしやすさネックになってしまう オフロード行くわけでも、雪国住んでるわけでもないのに、ファッションアイテムとして買った人、絶対後悔してると思うんだが。じゃあ結局何がいいんだよって話だよね。ヤリスクロスの 4WD だか、ライズの 4WD あたりなんですかスバル車を忘れてはならない。車重は 1.5 トンあたりが上限、凸凹ココに負けない程度の車高は欲しい。高速性能もおろそかになっていない。理想の車について考える前に、目の前の仕事に集中しようか。はぁ、あ 今回の動画は編集疲れたし、時間かかりましたよ。元動画が音声ないから、効果音を全部自前で用意したのがダメでしたね。時代遅れのガソリン車は、排ガス性能も自己回避性能も劣る。そう評価される時代が来てしまった。だって事実だもんみんな人みたいな運転しかしないじゃないか。さあ、スタッドレス代をケチるところから、人殺しを始めようぜ。任意保険未加入、う、無敵なんじゃない。お前ら社会が味方しないんだ。平和な社会は遠いな。